皆さん、こんにちは。今日はホンダの新型ステッパーゴンのスパーダのプレミアムライン実写を初めて私見てきましたので、こちらの旧型ハイブリッド乗りからの見た初対面、印象についてご紹介をしていきます。こちら今見てるのが電動の改造、えー、調整機構付きの電動テールゲート。で今回初めてプレミアムラインの17日ホイールというのが公開されています。サイズはこちら、キャリーオーバーになってると思います。で今こちらが。 実際今待ってる時の前からの様子になるんですけれどやはり先行公開ということで2時間待ちで私この車を見てきましたでこちらの車次に内装見ていきたいと思いますで内装なんですけどまず子供と一緒に行ったんですが乗り上げた時にシートの幅は少し広がっているんじゃないかと思いますシートのこのバックルの部分がシートの内側に入っているのでその分広くなっているのではないかと思います ただ座った感じは今の鉄板ごとそれほど大きさというのは感じないかなという気がしますで座ったその座り心地というのもま今の現行のものとそんなに変わらないのかなという気が私の中にはしていますでこのように USB ボートが全席で追加されていて3列目にもついているといった状況ですでこのようにレバーが付くようになりましたので前のシートはオデッセと同じですけれど しっかりとスライドできるようになったので、3列目というのも非常に使いやすくなっているというのが、今の旧型と大きな違うところだと思います。うん、でもう一つは左右、このような形でシート自体が動かせるというのも正しいポイントになっていて、まあ、ウォークする今狭い状態になっていますけれども、うね、その後ろにロングスライドができるという利点があります。で、3列目の後ろの方は、大きくイメージとしては変わってないかなと思います。 でもう一つこのハロゲンライト、これがマップライトになっているんですけどついてますけれども、ハロゲンになっているということです。で、こちらの真ん中の部分もハロゲンのマップライト、この辺が少しコスト低減しているのかなという気が、僕の中にはします。このエアコンのコントローラー自体も旧型と同じものになってますので、この辺も少しコスト低減がすごい見られるなという印象。 フルモデルチェンジじゃなくて、少しちょっとマイナーチェンジっぽい感じというのが、私の中では正直したところになります。はい、ただ、この見た目のところに関しては、やっぱりスウェード調の表皮を使っているという。ところで、かなり今の旧型に対しては？ 感感ががが向上上して重厚感が上がっいいるという印象はあります3列目のシート自体も表皮は変わっているので少し座り心地としてはソフトになった感じがするかなっていう程度まあ実際にはすごい座り心地がいいっていわけではないですけれどもちょっと変わったかなっていう程度ですただやはり中の感じというのは乗り込んだっていうのが やはり使っている素材これ、ねこれね、自体がプライムスム、ね、ースを、ね、やはりこう基調として使っているっていうのがあるので、中の感じ、うん、印象というのは旧型とあまり大きく私は変わったなっていう印象はそんなになかったです。やっぱりステッパゴンに乗ってるっていう印象。RP5 から RP8 に変わったという形。で今 ウォークスルーありましたけど、ウォークスルー自体も、まあ、そんなに劇的にしなくなったかといったら、そうではないかなと。ただ、この辺の表皮の部分、トリムのスエードがついたりとか、いうのは、かなり大きく変わってる、かなりイメージとしては大きく変わってるかなと思いますので、そこは非常にいいんじゃないかなと思います。で、ジタルミラー、これはね、後ろ、ステッパ号に関しては、つけなくても後ろが見えるようになっています。で、これは今、 ナビ自体は3つのバリエーションがあるとということですでセレクトレバーに関してはガソリン車のものを使っていますこの辺もやはりコスト低減っていうのがあると思うし こ, このステアリングは今の現行のシビックのものと同じものを使っていますこのようにインテリアは非常に見た目の質感というのが向上されているのかなという気がしまするバイザー自体もこの辺もメガネケースとかこういったところなんかは色違いのものが使われている旧型に対して。 でこれはガソリン車なのでパドルがついてるいパかルセンターテーブルが今回廃止になっているというとことですオプションで付くかどうかちょっと定かではないですけれどもついていませんだから物どこに置くのということになると思いますあと今インパネ周りも旧型に比べると物が置きにくくなってます正直デザインを重視している部分もあると思うんですけれど ほとんど大きななものが置けない。ただフックとしてフックがついて物が引っ掛けられるようになってますけれども物は旧型に比べると大きくなっておきにくくなってるなっていうのは正直印象としてはあるかなと思う、うん、勇気が私の中ではまあしましたただまあ見た目の感じはすごく サルーに近い感じ、アコードに近い、今で言うとまあシビックに近い印象というのがあるので、見た目は非常にいいなと。思います雰囲気を味わうということようにおいては非常にいいと思います。で、前席のウォークスルーに関しては十分な余裕があるので、普通に通れる感じがあります。そこは非常に良かったかなと思います。これ今ちょうど後ろ、シ、えート捨ててますけれども、シートをくっつけることもしっかりとできるようになっているといます。 と, いうところも非常にいいんじゃないかなと思いますあともう一つは視界が非常に良くなったということでインパネットドアトリップがちょうど高さが統一されているというところが良かったですあとはウィンドウスイッチはシートと共通後ろのシート自体の重厚感は角度に向上していてビジュアル性としては非常に高まったのではないかなと思います ことで今回少し車を見てきましたけれども内外装の変化に関してはフルモデルチェンジということになるわけなんですけれども車自体の内容を見てみると少し以前のオデッセイのフルマイナーチェンジ的なイメージに近いなという印象が私の中でありました。またた少しし気になっとところとしては旧型のパーツを 共有して使っているというところに少しコスト低減的なところが見られて残念だなというイメージと、まあ、これからホンダどんどん EV 化していってガソリン車を廃止するというところでコスト低減をしているイメージというのが今回のステッパーゴンでありました。はい。ってことで今後もステッパーゴンに密着してレビューをしていきたいと思います。